決めてやるこぼれ見えてるくれ、はあ、これが僕のとっておきだ行くぞこぼれ No. Come on! 行わ スを待って い, たいったここここここここいはーここだ ノーストラップランニングボレーはさシュート そこださあさあ注目しなよ出会いシュートだそこだピッチの主役は俺のものさーヘブンニーシュートだ今だ行くぞ行くぞ アイスファイヤー俺は逃げないぞ絶対に見せてやるぞスライダーシュートだ俺に資格はない 決まりだぜキャノンシュートここのよっしゃこれが全力だキャノンシュートだこの俺が止めてみせる 俺ここの前に立つんじゃねえ っけーよし今だ俺に取れないシュートはない 技だここがけーここだ俺が世界一俺が天才ファンティアンだ バルチャーショットだボリュームダイヤスルシュートー必ずキレるダークブリックシュートこのシュートボのュー右腕で止める見えているぞこのコースだ <笑>気分が乗ってきたよさあ止めてみたまえはぁとどめだブレイクシュートだソれさあ覚はいいかこれがスーパーブレイクシュートだこれが俺の本気だ なここめるんじゃねえ それほらどうだそれ俺の得意技み、うんなでィアスここだここだミサキいけヘあ